皆さんこんこにちは今回も年に2回手入れを行っているお宅の仕事の様子を見ていただこうと思います。冬のののの剪定の仕上ががりはそままま来年の春目がくまで姿が変わりませんですからあまり切りすぎて寒々しい姿を春先までさらしておきたくはないと思いますので姿を整えるだけの軽い剪定にとどめたいと思ってやっております。 そのためには六七月の剪定が重要です。それでは七月の剪定の様子を交えながら十一月の定例の内容をご覧ください。最初はザクロです。七月の剪定の時には花が咲いていました。徒長枝を付け根から切り取り。 輪郭から飛び出た枝先を切り詰めます。 トゲがあって痛いですけれども中の方に潜り込んで付け根から徒長枝を切りますヒコバエも地際から丁寧に切り取ります徒長枝や胴部茎だなど 強い枝をそのまま春まで放置してしまうと芽吹いた時に大変なことになります今のうちにきちんと処理しておきましょう。 11月の半ば過ぎだというのに、落葉どころか紅葉の兆しもありません後々問題になりそうな強い枝を処理しながら、込み入った小枝を透かしていきます葉っぱが薄そうとしていると、紅葉してもあまり美しく感じません 4月に一度強い枝は抜いているのですけれども、その後、夏伸びた枝が強く出ていますなかなか木の勢いをセーブすることができません 木の上の方は強い枝が出ますのでそれをセーブしようとするとごつい切り方になってしまいます木を大きくしないようにしながら柔らかい樹形に仕上げていくのはとても難しい木ですまたお隣に出ていかないように切ろうとすると ごつい仕上がりになってしまいますごつい切り方というのはどういうことかというと究極はこういう寸胴切りのような切り方ですよね反対に柔らかい枝というのは枝が分岐しながら徐々に細くなっていく流れのことですよね寸胴切りの切り口の先に 多少の枝を残したとしてもそのごつさは変わりません自然な枝の流れの方が柔らかいに決まっていますしかし境界の近くに植えられた木などは木の中心から境界までの距離は決まっていますその狭い距離の中に枝を収めなければならないわけですですから どんなに柔らかい仕上がりにしたいと思っても物理的に難しいわけですね幹が太り枝が太くなってくれば当然その距離の中で使える枝は太くなっていきます苦肉の作としては主要な枝が太くなりすぎないうちに脇にある細い枝を大事にしてそれを次の世代に使う枝として 育てていき後に更新するというやり方ですそううまくはいきませんがそのような考え方で次のことを考えながら枝を残していきますそのようにして残した枝が使えるようになったらメインの太い枝を抜くということになります よしだしね 入ってんじゃん出っ張ってんだよな。 ちょっと行き過ぎだよね抜くなら今かな 視聴ありがとうございました。